なのこのユーチューバー。そう、チュルチャンネルっていうの。も<笑>う<笑>お腹すいたな。あ、もうさっきウーバー食べたよ。おい、寄るじゃん。消えてって。 今日も何作れるの？え、小ちゃんの好きなやつ。うん。<笑>向こうで待ってて。<笑>うん。小ちゃんご飯にするよー。<笑>はーい。はい、今日のご飯これねー。<笑>え？<笑> しししかもおお湯湯まで入ってないし<笑>待って、お湯捨てななないし少ないい捨きゃけフフフフフ。うん<笑> そそそそう出そう出そう出そうあっ俺も行ってくる。 投げるな。<笑>今日からさ一緒に住めるね。ね、かったね嬉しいね。うん、どうしようか。何する。なんかやりたいことたくさんあるよね。うん、部屋の模様替えとかさ、うんうん、飾り付け。うん、か何飾ろうかとか。うん、そうだ ね, ね。楽しみ。うん、しみわーいね。 おもかえりーピッピラスちょっとなんでーなにこれこれ片付けで。洗濯機入れといてやなんでだよもう疲れたんだって俺もうなんで俺が全部やらないといけないんだよあとポテトチップスとミルクティーブンってきてえぇ、ーはあ、出ましたこれ よや、何ちょっと来て。何よ何これさ、10秒で洗えるじゃん。俺だってさいい、パーってやってさ、これさ、これ危ないの、ここ。こここうやって通る人さ、こ, こ, こうなるでしょ。本<笑>当危ない。<笑>これ本当禁止。大丈夫あこれでやらってなるかもしれないじゃん。大丈夫これお前がやるからいけないんでしょ。うん、後でやります。はいはいはいはい。はい よし掃除機かけんのうん一緒にやるようん<笑><笑><笑><笑> 今のうにせっ、うん、あっ、うん、してあオッケーいいよ。 いいじゃん、たまにはいいじゃんいいいい最近、やってないようん、やってないなうん、うん、たまには、ねうん、そんなことよりさ、ゲームしようぜラブゲームゲームスマブラ<笑>あ、いいよやってこいよ。ゃんうん<笑>終了はい、というわけで今回はゲイカップルの同性アるあるをやってみました<笑> ねはい、まあだったでしょうか、うん、俺らが思うやつだけど、うんまあ、こんな感じかなって思うんですけど、うんうんうんまあ、ぜひコメントとかでなんか「うん、ああちょっと違うよ」とか「あ, あこれわかる」っていうのはうん、うん、ぜひコメントとかで書いてほしいなって思ってやってみて思ったんだけど、うん、多分男女のカップルとほとんど変わんないじゃないかなっていうね。 感じはしたよね、うん、まあ、共感してもらえる部分はたくさんあるんじゃないかなって思います、うん、はい、はい、というわけで、はい、今回はここまでにしたいと思います思ます、えー、気に入っていただければチャンネル登録と少しでも共感したって思っていただければ高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタ、ツイッター、TikTok もお願いしますではまた はい。オッケーはいいい、ねうん言ってはいっっののうてて今今日からさ、一緒に住めるるるねね、ねたね嬉しし何何何作作でょなこれ結局、ね<笑> 私。